で今のですね一変数多項式の序算序与付き序算をですねんで先に出したかっていいます と,、えー、とこれからの整数同士の序算を行ってそれがその中国序三法の計算量の見積もりに関わってくるんですけれどもこの整数同士の序算っていうのはですねあのアイディアとしては、えー、と今述べました一変数多項式の序算とほぼ同じような形であの。 考えることはできるということで、そのタコ一転作業式の除染を先に紹介しました。でここからはそれを踏まえて、あの整数同士の除染の計算量の見積もりをしていきたいと思います。えっ、ー、とまずと差し当たり最初に考えるのはその単精度整数同士のあの上算がどういうふうに行われていたかというのをちょっと思い出してみましょう。 と X と Y があの整数 で, で1ワードずつだったとします。X が1ワードで Y が2ワードの数だったとき、まあ、もしくは N 桁と N 桁の掛け算でも結構ですで。この2つの数をかけたときの大きさがどのぐらいになるかっていうと、えー、と XY はあの、まあ、たかだか2ワードでしたので、 まあ、1ワードの数と1ワードの数の掛け算をしてその結果をメモリに格納するんだったらその結果を入れるには2ワード分のメモリが必要だったということを以前お話ししたかと思います。で逆にですね、序算の方は今の逆を考えればよいということで、えー、まあたかだか2ワードの大きさの数を1ワードの数で割ってですね、で、小が まあ、1ワード常用が1ワードの数として出てくるというふうな計算を考えればよいということになります。一応、えー、とそのことをですねあの一応表したのがこちらでしてその割られる方の数をですね A0 と A1 というその2ワードの単精度の整数を組み合わせてこう表しているんですけれどもこの A0 と A1 で作られたこの2ワードの数をこう b という1ワードの数で割ってで、えー、と小9が1ワードそれから乗与 r が1ワードでの結果で出てくると、まあ、そういうその整数の序算をこれからのアルゴリズムでは基本にして考えていきますでこの割り算のことをですね囲碁の記号ではその a0a1 で構成される数を b で割って その小が9、r を余りにするというこういう記号で表すことにします。で、一応割り算の計算量というのは、このですね、この一連の計算を1回分、1回と数えるということにしておきます。ここまでよろしいでしょうか。で、一応このですね、その2ワードの数を1ワードの数で割るという 割り算を単位にして、今度はその単精度整数でその多倍調整数を割るというアルゴリズムを考えます。えっ、ー、と、ここではその単精度整数による多倍調整数の序算ですね。で、A はあー、K ワードの数ですね、こういう多倍調の数でして、で、それから B はあの割る項の数なんですけれども、あの1ワードの単精度の数ということにします。えーと そうすると多倍長の数 A を単精度の数 B で割ってですねで、えー、と出力としては小が一般に K ワードの数 K ワードの数それから乗用はこの割る方の数より自体値が小さいですから1ワードの数ということで出力することにします。<笑> でえー、とこの単精度の数による多倍長の数の割り算なんですけれども、えー、とこれもその先ほどの多項式と同じような形でそのまあワード上位のワードからですね順番にその割り算を繰り返していくという形になります。ではい ということで、ちょっとここはですね、また各自で例題ーーなどを作って調べてみてください。一応そこの計算量を見ていきたいと思います。これも先ほどと同じように、その一行目、アルゴリズムの1行目からですね、その計算量を順番に、えーと 追っていくんですけれどもまず1行目はあのループがあるんですけれども中身の計算っていうのはこの代入だけですので、えー、とこの1行目は計算量には影響ありませんで、まあ、2行目以降はあの計算量に影 響, 影響のある計算がありますのでループの回数を記録しておきます、えー、とまずえと2行目ではあの えー、i に関して k-1 から0までのループがありまして、このループの回数は軽快ですので、θ、まあの k と見積もっておきます。で、えーと、その下のですね、この a の部分でちょうど割り算が行われておりまして、でこれが序算1回分行われておりますので、これが θ の, の1と見積もられます。で、その下の行はですね、これあの、例えば b の行はこれ代入ですし、それから 3行目もですね、これ C とか D にこう C は小を代入する D には乗用代入するって形ですので、えー、これは全部代入ですので、計算量には関係ありません。ということで、えー、とこの、えー、と割り算、単成度の整数で多倍長の整数を割ったときの割り算の計算量はシータの k ということなんですけども、この k というのはもともとはその多倍長数 a の長さでしたので、うんとね θ の a の長さということで見積もることができます。一応このですね、あの見積もりをあの後々の中国十三法の計算量の見積もりのときに使います。で まあ、本来ですとこれを踏まえてもより一般的な話になるとその多倍長数同士の序断の計算量を見積もりことになるんですけれどもえその話はあのまあちょっと複雑ですので今回の授業ではあの省略しますで一応参考書としてはあのこちらに挙げましたような本になぞに多倍長数同士の序断のアルゴリズムに関する議論があるのでまあ興味ある人は参考にしてみてください 一応あの結論だけ述べておきますとその a と b を多倍長数としてその a の長さが b の長さ以上であったときにこの a を b で割る序談の計算量というのはこの a の長さと b の長さの積のオーダーで抑えられるということが分かっていますまあなんとなくあれですねこの多項式のあの序談におけるこのえっ、ー、と次数 に対応しているようなそれから、えっ、ー、と、このユークリット誤助法の計算量、もしくは拡張ユークリット誤助法の計算量についてもと、一応、あの、このテキストでは詳しくはあの省略されていますので、あのここでも、あの、まあ、省略、詳しい議論は省略しますけれども、一応、あの、結論だけ申しますと、 その A と B を多倍調数としたときに、その A と B からですね、えっ、ー、と、ユークリッの誤除法、もしくは、あの、拡張ユークリッの誤除法を計算する場合でも、その計算量は、あの、オーダーの A, と A の長さと B の長さの積で見積もらえるという形になります。えっ、ー、と、なんとなくですね、その、序算に比べてユークリッの誤除法の方が、計算をたくさんやってるんじゃないかというふうに、あの、思えるわけなんですけれども、と、 あのまあ、実際にはちょっと工夫をすると、あの一応このオーダーの見積もりの評価で同程度の計算量に抑えることができるということ で, ので、まあ、そこはちょっと注意しておいてください。もしあの、えーまあ、気になる人がいたら、またあのちょっと質問などに答えたいと思います。